やっぱりな、という感想しか出ませんね。どうも、政治いろいろの学部です。中国が世界ランキングを金で買っていた、という裏付けが取れるニュースを日テレニュース24が報じています。日テレニュース24の記事を引用します。 世界銀行は16日各国のビジネス環境を評価するランキングの報告書で中国の順位を本来より引き上げる不正操作があったと公表しました。問題があったのはビジネス環境ランキング2018年版です。世界銀行が16日公表した報告書によりますと2017年中国政府の交換が当時 世銀総裁だったキム氏らに中国の順位は正確ではないなどと不満を表したということです。これを受け、世銀総裁側が担当者に圧力をかけ、中国の順位を本来の85位から78位に引き上げられました。現在、IMF 国際通貨基金のトップを務めるゲオル・ビエバ氏も捜査に関与したということです。 当時、世銀は各国に増資を求めており、有力な資金拠出国である中国に忖度したとみられます。不正を受け、世銀はビジネス環境ランキングの発表を中止すると明らかにしました。とのことです。中国は GDP などの指標でも常に水増しが囁かれ、実体経済と指標が合っていないとはよく言われていることです。 中国は今現在も経済は好調としていますが、その足元が大いに揺らいでいるとも言われています。一例が、恒大集団のデフォルト危機です。恒大集団は中国有数の不動産開発会社であり、2019年のグローバルファミリー企業ランキングで第25位にランクイン。創業者は世界22位、中国3位の富豪とされています。 この広大集団、2021年6月末時点で、負債が約1兆9700億元、日本円にしておよそ35兆6147億円に上っています。アメリカの格付け機関、S&P グローバルレーティングは、2021年9月、広大集団の格付けを CC に引き下げています。つまり、いつデフォルトに陥ってもおかしくない。 とアメリカを見ているわけですねこの巨大企業がもし巨大な負債を抱えたまま破産に追い込まれれば中国の不動産市場全体が一気にバブル崩壊に追い込まれる可能性が非常に高いですこのように中国の経済は指標が表すほど健康的ではなくむしろ指標を操作していると思う方が自然というわけですねこのように 中国から出てくる経済指標の危うさを世界がやっぱりと認識しつつある中で、今回の世界銀行の突然の発表なわけです。世界銀行からしてみても、霧中にある通り、中国は有力な資金拠出国であり、その中国経済が混乱に陥ることは、資金調達の面から見れば好ましくない事項のはずです。にもかかわらず暴露に踏み切ったわけです。 まず記事の中に出てくる当時世銀総裁だったキム氏とは第12代世銀総裁だったジムヨンキム氏を指します名前が示す通り韓国系のアメリカ人です元々は医学者でありダートマス大学の前学長でもあります5歳の頃にアメリカに移住しており育ちはほとんどアメリカのキム氏ですがやはり DNA は 韓国人ののままだったのでしょうか中国の同活に耐えきれず、中国の順位向上という不正をしてしまうわけですね。このキム氏、2019年2月に任期を3年以上残して突然辞任してしまいます。辞任の理由は明らかになっていませんが、キム氏自身はこれについて予想できなかったこととしており、本人の意思ではなかった可能性が高いです。 韓国人の DNA が生きている人物だとすれば、みっともないほど権力にしがみ続けるはずですし、本人のコメントも加味して考えれば、何らかの外圧により辞めさせられたとみてまず間違いないと思います。キム氏の辞任からわずか5日後の2月6日、トランプアメリカ大統領は後任として一人の人物の名前を挙げます。その人物が第13代現世銀総裁の デイビッド・マルパス氏です。このマルパス氏の経歴を見てみると、前職はアメリカ財務省の財務次官とあります。主に国際問題を担当しており、G7、G20 の財務大臣会合や IMF 年次総会、OECD など数々の国際会議の場でアメリカ代表を務めた、いわばバリッバリのアメリカ経済エリートです。 トランプ大統領は韓国系アメリカ人を排除してバリバリのアメリカ経済エリートを世界銀行のトップに据えたとも見られるわけです。2019年の2月といえばアメリカがようやく中国に対する危機をしっかりと認識しワシントンで対中強硬路線と叫ばれ出した時期と一致しています。これ以降2019年8月にはファーウェイ ZTE など中国メーカーの通信機器、映像監視機器の調達を禁止、2020年8月からは中国メーカーの機器を使用している企業との契約、契約公開禁止とやつぎ早に対中封じ込めの経済政策を打っています。ちょうど金氏が辞任した2019年2月に森悟法政大学法学部教授が 笹川平和財団というホームページに論考を寄せていますので、その一部を紹介します。このように、今、ワシントンでは、連邦議会によって法的権限を与えられた各省庁が、それぞれの所掌分野で、中国の問題行動を追求したり、巻き返したり、抑え込んだりするための政策措置を一斉に講じ始めており、ジョージ・ワシントン大学の ロバート・サッター教授の言葉を借りれば政府一体となった巻き返しが進行している。2017年12月末に国家安全保障戦略が発出された際には果たしてトランプはその内容を理解しているのかこの文書にそもそも意味はあるのかといったことが論じられたがワシントンで筆者が聞いたところによればこの文書は事実上各省庁に対する 修正主義国家と名指ししされたロシアと中国に対する巻き返しの指令書になったということで、あるととのことで森氏の分析によれば、この時期からアメリカは政府一体となった巻き返しに出ているとなっています。そのような時期にトランプ大統領が指名したマルパス氏ですから、マルパス氏も対中強硬路線の支持者である可能性は大いにあります。そして、 そのマルパス氏が広大集団のデフォルド機器に合わせたように満を持して中国のランキング操作という不正を発表したのです。これは果たして偶然でしょうかマルパス氏、そしてアメリカ政府はこのタイミングで中国のランキング操作という不正を発表することで中国経済の実態を広く世界に知らしめより一層中国封じ込めを狙っているんではないでしょうか グワッド構想などによって軍事面での中国封じ込めを実行に移しているアメリカが二の矢として経済面でのより一層の中国封じ込めを意図していると見るのが自然の流れではないかと思われます。あまりニュースになってはいませんがもしかするとこの中国のランキング操作という規制の暴露は後年米中関係を語る際のエポックメイキング的な事件として